ここは長崎空港です長崎市内からは結構離れていてバスでやってくると1時間ほどかかる大村というところにあります長崎はランタン祭りが有名ですねドラゴンとか人形などが飾ってありましたこれからスカイマーク航空にて東京羽田空港まで向かいますその途中で神戸空港に立ち寄ることになっています なおこの長崎空港からは船も出ておりましてハウステンボスとそれからもう1箇所どこか大村湾の西側だったと思いますけれど船でアクセスをすることができるそんな航路が2つあってなかなか面白いところです。 この11時発、東京・羽田空港行きの行き先はなぜか2つ書いてありまして、このように東京・神戸となっているんですが、これは全国、今、国内線ではただ1つの存在だそうですけれど途中、神戸に立ち寄って東京まで行く、経由便という運行の仕方です。通常、国内線はすべて直行便です、長崎を出ると、月に着陸をする場所が目的地となるのですが、この飛行機に乗っていると、東京へ着くまでに、要するに2回の着陸をするということになっています。 スカイマークでは基本的にこのボーイング737型が使われていますエアバス A380 とか大きな飛行機を導入するそんな考えもあったらしいんですけどもところがそれはあまりにも無謀すぎて結局キャンセルということになりそれのせいでスカイマークは破綻してしまったそうでした神戸のサッカークラブチームとコラボレーションの独走になっています JAL とか全日空の搭乗の案内の時には 大きな空港の中全体に響くようなアナウンスがなされていたんですけども、スカイマークの搭乗案内はそういったアナウンスはしませんでした、メガホンみたいなものを持って、東京・羽田駅、もしくは神戸駅、ご搭乗のお客様、どうぞお乗りください、そんなような構想をしてましたけどね、ちゃんと聞いていないと、危なかったら乗り遅れてしまうかもしれません。 141番神戸県立東京国際空港羽田行でございます。出発に際して、車スは前の座席の詳細にご指導ください。8号の電気をご所望。向こうには同じ東京行き、全日空のボーイングトリプルセブン大型飛行機が止まっております。あれで行けば東京までは直行です。そして所要時間も大幅に短いし、また座席なども高級感があって大型ですからね。ちょっと空いてるんじゃないですか？ ななんとくあっちの方が羨ましそうに見えるんですがこのスカイマークはまず運賃が非常に安く大人一人1万1000円で乗ることができました今回はそして全ての座席にコンセントを配置しているなど、まあまり高級感こそありませんけれどもかなり便利で毎度よくお世話になっている航空会社です今回の座席はエンジンの真上になりました進行方向右側の窓の方が多分景色がよく見えるだろうと思って押さえておきました 長崎は雨です。しかしこれから先、東京まで向かう間は非常にいい天気になっているのだそうで、かなり素晴らしい遊覧飛行を楽しむことができるんじゃないかと思います。ちょっと長崎の離陸のところだけ残念ながら揺れるかもしれませんけどね、このようなどんよりとした曇り包まれた天候ですと。長崎空港は大村湾に浮かぶ人工の島になっていて、降り立つとき真下に、 広ががるるを眺めることができますどうも一旦北向きに離陸してハウステンボスとか佐世保とかそっちの方へ飛んでいくのかなと思ったらそうじゃないですねこれは長崎本線と同じような方角で飛んでいるのかなだから真下には早速諫早とかそういうところが見えてきてるんじゃないかと思います多分それで合ってると思うんですよねこの辺 の,、えー、の, 辺の景色についてはあまり自信がありません りり巻き大村ってて書いてありましたけどね何なのか全然調べることはできませんでした。スカイマークの飛行機には Wi-Fi はなかったので、全日空とか JAL とかだと大体の場合あるんですけども、まあ、それはしょうがないことです。その代わり充電ができますからね、全日空でも JAL でも充電はできませんよ。この差は大きいと思いますね。それからこれは JR 九州の長崎駅でも売ってましたけど、角煮ベッドって言ったかな。長崎はあの豚の角煮が有名です。名物。 数も買ってしまいまして、結構多かったんですが今回のフライトはそれなりに長めでしたからおめとも多めでちょうど良かったかもしれないですだんだん天候が回復してきまして下に見ているこれはもう瀬戸内海じゃないかなと思うんですよねんこれは多分この四国とかその辺じゃないかなーと思い、残念ながらね、あの現在地がどこであるかというのを確認するのが難しいのはスカイマーク航空の難点です もうそろそろろ降りるというようなことを言っていますが、進行方向の右側に山の上は白くなっているものがありますけど、これは雪が積もっているぐらい高い山で、これだから多分四国山地、四国の最高峰、石土山ではないかなと思いますね。多分現在地は愛媛県、瀬戸内海の真上辺りから四国の中央を見ているはずです。うん、どうもそのようです。この大きな川は、まあ十中八九吉野川ではないんですが、四国三郎と呼ばれる川で、実は。 多分愛媛県と高知県と香川県は通りませんけれども徳島県と四国の4つの県のうち3つを通るような大きな大きな川です。どこですかね、淡池だとかその辺ではないかなと思います。今飛行機は徳島県の辺りまで差しかかったんじゃないかなと思っているとまあ、現在地が本当に徳島県の真上であったかどうかは分かりませんが今、四国の一番大きな立派な川、吉野川が輪に 注, でいく注いでいくその光景が見えました。 このままは徳島湾、小松島湾とかそういう名前なのかな小松島ってのはもうちょっと南の方でしょうかこれが徳島市のちょっと北側にある大きな大きないつも高速線に乗っていると渡る吉野川の河口です向こうに見えてるあっちが、まあ、徳島県南部麦とかその辺で手前枚あたりずらーっと広がってる今画面の中心ですねあそこが多分徳島市街の本当にど真ん中かと思います 右側の大きな川、これが対策をして大きく広げた現在の吉野川の河口で、真ん中に蛇行している川があります。これが旧吉野川だったと思います。で、その旧吉野川とそれから別の支流の川があるんですが、その間映っているこれが徳島空港ですね。徳島空港も結構市内から近いところにあって、便利そうですね、街中にあるようですけれど、旧吉野川が蛇行していて、たまに氾濫とかもしてしまったんじゃないでしょうか。だから大きな水をまっすすぐ海に注ぎ出す 大きな吉野川を作ったんだろうと思いますそして飛行機はここから左折をしまして要するに進行方向をちょっと北側に切り替えて鳴門海峡の上を飛んでいくようです眼下にちょうど渦潮の鳴門が有名なところ渦潮の白波も見えますね右側が本土ですで本土から鳴門海峡に浮かぶこんな島があるわけですけどこれ何島っていったか忘れましたがここからですね明石海峡大橋に続く高速道路などが通って あそここのの奥のところに立派な橋が見えます大塚国際美術館などもこの辺にあります。そしてあの大鳴門橋の真下、今、白く波が立っているのが見えますが、この辺りが潮流が世界でも有名なほどに速いということになっており、ちょうどこの辺りで、毎度毎度飛行機の上からであっても渦が巻いているの、まあ、残念ながら渦そのものは見ることができないけれど、なるほど、あの白いのが何か渦巻いてるに違いないということぐらいは確認できるようになっているのです。 ちょうど今の時間帯は、手前から奥に潮流が流れてるんですね画面の右下の方に、白く尾を引いている船がありますけれど、おそらくはし潮の中に突っ込んでいって、そしてし潮見物をしようという観光用の船だと思われます本当にあの部分の潮の流れは速いですよ海に段差ができるほどだそうです四国の由来飛行を楽しんでいると、もうあっという間に最初の着陸、神戸に到着すると言っています 飛行機の景色がいいときはやはり低空飛行をしている時なんじゃないかなと思います。あまり高いところを飛んでいるとどこなのかよくわかりませんからね。街の様子がある程度見えるのはそれなりの低空の時です。進行方向の右側に見えますのは大きな立派な街ですね。淡路島。淡路島には3つの市があるそうです。今まだ一度も行ったことがありません。ところで、スカイマークのキャメア店ンの方から、こんなキットカットチョコレートをいただきました。サイパンと書いてあります。 これですね、スカイマークが最近国際線の運行を始めましてチャーター便でサイパン行きを運行するようになったので、まあ、その関係で行き先の1つの紹介として出ているんだそうです大きな大きな淡路島の横をずっと飛んでいましたやっぱりさすが大きいですね飛行機であっても飛び越すのには時間がかかりましたそしてその先世界で一番長い吊り橋約 4km の明石海峡大橋のちょうど飛行機は真上を飛んでいきます もう一度、赤潮橋の真上を飛んだことがあったかと思いますけど、今日はよく晴れていますからね、おお、すごい。こんな立派な吊り橋ですよ。上を自動車がたくさん光っています。撮影したのは2019年の、えー、12月の25日、この日はクリスマスでしたね。完全に赤峡橋の上も飛び越えまして、もう瀬戸内海という部分は終わりました。 どちらかというと大阪湾に近いようなところ船の数も多くなったなと思ったところで飛行機は順調に行動を落としまずは神戸空港に着陸しますこの神戸空港に着いた後経由便に乗っているお客さんはどのように振る舞うのかというのも私は随分興味があったんですがこれはキャビンアテンダントの方から案内がありました経由便に乗っている人も一旦この神戸空港で全員降りてもう一度乗り直すんだそうですちょっとめんどくさいですよねずっと乗ったままでいられればいいのになと思ったんですが 昔の飛行機はね、結構経由便の運航が多かったもんで例えば東京から福岡まで行く間に戦前であれば東京、名古屋、大阪そして福岡とそういうふうにポスポス止まっていたらしいんですけどもそういう時はさすがにずーっと乗りっぱなしだったんじゃないでしょうかね。 席上の物入れを当てる際、手荷物が滑り出ることがございます。十分にお気を付けください。また、横に立て荷物の取り間違いにもご注意ください。引き続き、スカイマーク440について、東京国際空港ハムライに乗り過ぎのお客様は、全ての手荷物を持つの上、搭乗券リ右下に神戸発と記載された搭乗券をご用意ください。 次担当の確認か、自分の搭乗機を確認後、出発訪問へご案内いたします。スーパれから今より、上空でご案内いたしました。搭乗後の安定答弁、ご回答いただけます。不思議だったんですけどねいい。スカイマーク、東京行き442便にお乗り継ぎのお客様 は, は、という言い方をしました。私が乗っているこの飛行機も東京行き442便のはずなんですが、まあ搭乗券が2枚あって、自分が乗ってきた飛行機に乗り換えるという表現をするんですね。 搭乗券は2枚あり、長崎発、神戸発と2枚に分かれていました。座席は同じところが指定されていました。予約するときも座席を2回指定するということはしませんでしたが。長崎、東京間で普通に自分の座席を1個指定しただけです。3列掛けのボーイングトリセブ7の座席、あ、間違えたボーイング737の座席。しかし本日は割と空いていましたので、私の隣にも全く人はいませんでしたから快適なフライトになりました。 何やら行っていま す, 空港左に す, す, す運命の分かれ道東京まで行く人は右側そして神戸で降りる人は左側神戸空港で降りる人が大半でしたねここで羽田空港に、えー、まださらにそのまま進んでいくという人はもうほとんどいませんでしたよ羽田空港の方はこちらへ行ってくださいトランジットという方向に進んでいくと搭乗権を確認した上で 通常の飛行機の出発ロビーのところへ待たされました保安検査をもう一度受けるという必要はありませんこれはクリーンエリアというそうですけれど保安検査を受けることなくしかし通常の国内線の乗り継ぎと全く同じことをしてもう一度自分の乗ってきた飛行機に乗り直すということをするわけです これは前にも一度こういう経験がありましたね那覇空港から那国、えー、空港に行く時沖縄の離島航路に乗った時ですが石垣島で一旦降りてもう一度同じ飛行機に乗り換えるということがありましたその時は同じ飛行機にもう一回乗ったんですけど便名はあの変わりましたんで経由便という扱いではありませんでしたが意外とそういう運用は多分探せば離島なんかであるんでしょうね確か南大東島と北大東島とかそういうところでも面白い飛び方をしている飛行機があったようですいつか乗ってみたいですね 神戸空港での待ち時間は30分ぐらいあったんじゃないかと思います。結構長かった記憶があります。お店などはあったから簡単にそこで買い物はできたんですが、残念ながら JAL でも全日空でもないので、ラウンジで待つというようなことはできませんでした。さて、そしてもう一度呼ばれて乗り込みます。大学の原先生が長崎出身なもので、 帰帰省されるるににに長崎に飛行機ででお帰りにななそうなんですけどスカイマークで帰ったことありますかってこの間聞いたらですねスカイマークは時間がかかるから乗ったことないよっておっしゃってました あ,、まあそういうもんなんですね多分ご覧いただいてると思うんですけどすごい景色がいいんでねあの景色見に行くんだったらなかなか面白い飛行機なんじゃないかなと思います値段も安いですしさっき自分が座った席にもう一度通されます もスカイマーク108便並びに京ゆめ442便東京国際空港羽田空をご利用いただきましてありがとうございます。周りのお客さんの顔ぶれもすっかり変わりました。出発に際しまして足元に手荷物を置いてらっしゃいます。今度は神戸発東京行きとして運行されるこの便、やはりここでもお客さんが横に来ることはありませんでした。でもね、まあなんか私も直前に買った割にはずいぶん安く買えたんですけど。 そんなにいつもこの便ンがガラガラかというとそうでもないようです。明石海峡大橋が見えますね。そこを降りてきた飛行機。向こうにピンク色の変わった色の飛行機が見えます。LCC のようですが、実は LCC よりはちょっと高級な、まあそれでも値段が安い。結構マニアから人気のある航空会社だそうです。富士ドリームエアラインというのがおりました。そしてもう一度離陸。これは普通にもう一度 今、まあ、自分が飛んできた方向の方向へ、まあ、要するに九州方面に向かって離陸して、その後反対側へターンするということになるようなんですけど、随分助走の時間が長いですね。あまりスピードが速く感じなかったんで、こリリックスのか通常の移動なのかあまりわかりませんでしたが、この神戸空港の離陸ではね進行方向の右側がいいんじゃないですか。まあ、いつも必ずこの向きに飛んでいくのかどうか私は知りませんけども、神戸の街がこのように見えます。これが素晴らしい まあ、正面が三宮その裏側にそびえておりますのが六甲山系の夜景で有名な真ヤさんですそして今真ん中に映ってきましたのは観光地として有名なメリケンパークの周辺で左側には有名な造船所川崎重工業そして今度こちら側和田の岬には三菱重工業の造船所工場などもあります JR 西日本の和田岬駅は有名です今画面の中央あたりにまあ一応映っているはずですこれが商工業の町神戸 神戸空港を飛び出すとき、この景色が見えるだろうと思ってずっと期待をしてたんですが、いや、素晴らしい、快晴の日にこれをこのように見下ろすのこんなに面白いんですね。そしてこれから飛行機は今、ぐるいと180度方向転換をします。だから神戸の街をずっと右側に見下ろし続けながら、この飛行機はしばらく飛行を続けるわけです。だんだん頭を右に振ってきているのがわかると思います。この辺は多分、兵庫とかその辺なんじゃないでしょうか。 真下にね、ここにもまた川崎重工業の工場などが見えるようですがここで多分鉄道車両の製造などしてるんじゃないですかそして一気に山地の方に入ってきましたがもう一度画面の真正面に神戸の街並みが現れてくるはずですこの辺りはスマとか そ, その辺かなまだスマには入ってないんでしょうか多分もう入ってますよね平野厚森側があの首を切り取られたのは大体この辺りでございます 画面の上側に、あれは山陽新幹線の高架橋かと思いましたが、まあ多分高速道路でしょうね。新幹線はもうちょっと山の中の方かな。後方を見返しますと、やはり立派ですよね。人工物がこれでもかと見えているところを全て埋め尽くしております。神戸の町並みが引き続き見えております。この飛行機はこれから羽田空港まで、基本的に海を右側にして飛んでいくことになります。 神戸とかそれから多分大阪もねこの先で見えるはず相当いい景色だと思いますよ神戸空港いやーほんとにい、ね、な画面の奥側ちらりともう大阪のあれがどこだか分かりませんけど梅田とかその周辺じゃないでしょうかビル群がもうすでに黒く映り込み始めています立派な西の中心地それを全部含んでおります大阪湾の光景です 神戸空港はどこだかわかりますでしょうか画面の右下のあたりにある人工の島がそれです。そこからポートライナーという新交通システム、まあ、ゴムタイヤで走る新しいタイプの鉄道に乗って三宮の町まで20分くらいで着いたかと思います。この間休みの日に乗ったらとんでもなく混雑していて目くらいました。神戸の町をこのように。 中心としてぐるりと巻きながら飛行機は今度六甲山真矢山の上の辺りを飛びます神戸の街並みはあの下の方も素晴らしいですけれど山の上から見下ろす夜景も素晴らしいということで結構上の方の地価も高く上の辺りも高級住宅街を見ることができますさて今向こうには紀伊山地ですかねこれはねあそこは紀伊山地というのがまだ、まあ、奈良県とかその辺だと思いますが紀伊半島をかなに見ながら もうそろそろろ飛行機は今度大阪の真上を飛ぶようになりますよ飛んで随分経ちましたシートベルト着用サインなどもすべて消え自由にトイレ行っていいですよという状態になっていますがまだ未まだに画面の右側神戸空港が見えているんだから大したもんですあれそうですよね違うかな私の勘違いかな。そうだったと思うんですけどそしてもうすぐ淀川が見えてきておりましてその河口には梅田の町が見えます が、まあ、大阪の、まあ、中心の中心の半分かな、梅田か南波かのどっちかなと思うんですよね、大阪の中心って言ったらば、本当にずらりとビルが隣立していて、神戸もすごいところでしたが、大阪もやはりすごいところ、大阪の方がやっぱり見た目はもう迫力がありますよね。真下にちょうど伊丹空港が見えております。滑走路が2つ並んでいるそうです。淀川や宇治川やそういったものが大阪湾にすべて注ぎ、多分画面の奥側が宇治川なのかなと思うんですけど、 昔あの辺りに飛行場がありまして大阪から飛び立つ国内線などは全てあそこを拠点としていたそうです真ん中に見えているのはこれオリックス・バファローズの京セラドームじゃ何て言うんでしたっけ何ドームか忘れましたけどあの、大将にある大阪ドームじゃないですか大阪湾の周りもぐるりとこのように飛行機が取り囲んで飛んでくれました本当に素晴らしい光景だと思います ももう一度キッットカットカをもらいました乗り継ぎ便という扱いで一応2つの飛行機に乗っているんで1万1000円しか払ってないんですけども2回キットカットをもらうこともできてしまいますこの人は乗り継ぎのお客さんだからキットカットを渡すのはやめよう一そんな確認をするよりも税に配っちゃった方が絶対コストは安いですもんねさて今度こちらは これはどこかなと、私はね、しばらく分からなかったんですが、あの、琵琶湖辺りを飛んでんだろうと思いましたけど、全然違いましたね。えこれは伊勢湾でして、真下辺りに見えますのが、多分四日市とかそこら辺の光景。えー、そして、画面の上半分が松阪市、伊勢の国だと思われます。これから飛行機は海の上を飛ぶようになります。私はずっとこれからしばらくね、 ここから先は琵琶湖の上を飛ぶのか、あ琵琶湖は随分大きな湖だと思っていたんですが、完全に違いました。やっぱりどうしても飛行機の中に乗っておりますと、あの自分の現在地が分かりにくくなってしまうものです。今、真下はこれ駿河湾ですね。おかしいぞと思って、しばらく飛んでたらなんか浜名湖みたいなのが見えるから、これは琵琶湖なわけないなと思って、私はそれでここがようやくさっきのは伊勢湾だったのかということに気づいたんですが、真下に。 ウナギの養殖をしている大きな浜名湖が見えまして前方に雲が立ち込めてきたところでもうそろそろ高度を落として羽田空港におりますけどまあ寄れるかもしれませんのでよろしくお願いしますそんな機内放送をしておりました揺れが大きいから早めにシートベルトサインをつけてしまうんですね須賀湾のこのなだらかなカーブ まるで地図を見るようです画面の反対側これが、えー、厚み半島ですかで反対側は知多半島両方ともカンガルールの手と足愛知県の形が進行方向の後方にはっきりと見えました、まあ、下を見ておりますと随分ん綺麗な景色ですけどこれはね多分伊豆半島とかじゃないかなと思うんですよねまあ、大体場所はその洋上にあります島を眺めれば確認できます まだ伊豆半島じゃなさそうだなそれにしてはずいぶん遠いですけれどすでにいくつか伊豆諸島の島が見え始めています今日はどこまで見えるでしょうかあれは神津島だなそして進行方向の左側には富士山です冬の時の飛行機の旅本当に素晴らしくてね空が澄んでいますからかなり遠くまで見渡すことができます大阪と神戸とそれから四国の遊覧飛行もして富士山も見て伊豆諸島の島巡り何も言うことはないですね 一番右奥から神津島小さな島これが敷根島かな右のやつ一番右が神津島でしたかねそして細長いのが新島でこちらおにぎりの形をしたとしまでございます伊豆島はまだここからでは見えないようですね大島ととしまの間が結構離れています今日は割と雲が多めでしたがそれでも一応神津島辺りまでは確認することができましたとしまとそれから新島の上半分を今見ています 羽田空港へ降りる前は割と時間が空いていたそうで、時間が空いていてたというかあの混んでいたんで時間をあのしばらくの間待たないといけないということになっておりまして相模湾といいますかまあ、大島周辺でぐるぐる飛んでいたんですが画面の今後ろ方向に伊豆大島がようやく見えてきましたやっぱり大島は大きいですね三原山どこが最高峰だというのもはっきりと感じることができますそして房総半島の上多分ここは 鴨川のちょっと南とかその辺ではないかと思うんですよね。和田浦とかだいたいそこら辺ではないでしょうか。日の光を受けた海はいつでも綺麗で南の海の雰囲気です。この辺はギリギリサンモがあるかないかぐらいのところなんで、海の色が少しばかり明るく感じられるのかもしれません。今のは館山とか千倉とかそっちだったかな。こっちが鴨川でしょうね。鴨川シーワールドなど、この辺にあるはずです。この1週間ぐらい前に行ったのでした。 いよいよ天気はあまり良くなくなってしまいました。まあ、これまでずっと最高の遊覧飛行できましたから、始発点の長崎と、それから目的地、東京だけの天気は悪かったようですけど、まあそれ以外はそうでてかったということで、十分満足、むしろ素晴らしい条件でした。だんだん高度を落としていきますと、久しぶりに視界が開けまして、これは千葉県の、これ、木更津岩根の周辺の自衛隊の駐屯地でしょうね、こんなに大きな土地があるとは。 いつに入りましたもう一度お確かめください。 着陸の案内をしているところで右側には東京湾アクアラインの海ホテルとそれからアクアラインの海底トンネルそれの換気口などがありますいよいよ船は大きくなってきてさすが商工業の町大阪それから神戸それよりもさらに上回る船の数です動きは順調に高度を落とし さっきの神戸空港と違って、羽田空港は随分いろんな航空会社があります。神戸空港は実はスカイマークとかそれぐらいしかいなくて、飛行機もあまり大型のものが飛んでくることはどうもないらしいのですが、羽田空港はメジャーな飛行機をたくさん見ますから、なんだか久しぶりに知っている世界に帰ってきたようなそんな気がしました。少子間は結構長かったですね。 確か、合計3時間とかそれぐらいかかったんじゃないかなだから通常の 1.2 倍はいかないけれど、まあ、それぐらいの時間をかけて飛んできたということになったと思います、まあ、それでも安かったし空の旅を楽しむにはいい選択ですねおすすめですよ唯一の経由便スカイマーク航空の東京長崎間の便ぜひお楽しみくださいありがとうございました